パンキサトウです、えー、初めて久留米に行ったのは今から1年前でした佐藤和弘パンチ佐藤父親旦那さんというこの正方形、まあ、芸能人ですけども僕はきちっとした正方形いいバランスのタレントだと思ってますただ仕事が順調になるとぐーまた減ってくると落ち込んだりこの正方形が 変なな形になるそれが西鉄に乗って久留米へ行く久留米でおいしいもの、えー、また温かい人と接することによってきちっとした正方形にしてくれる久留米です、えー、今回はふるさと大使ということで、まあ、部外者ですけども外部の血を入れることによって、えー、どんどんまた、えー、久留米をアピールしていきますので、えー、よろしくお願いしますその前に えー、私生活もきちっとしてくだらない事件事故に巻き込まれないような、えー、あのパンチおじさんみたいになりたいなと久留米の子どもたちが言ってくれるような、えー、そんな大人で、えーえー、リーダーシップを取り応援していきたいと思いますよろししくお願いします。